あのー、日本一周の力になればという思いで、今回はこのスポンサー枠、ポッドキャストのスポンサー枠を、まあ、約1ヶ月分、あのー、購入していただきまして、なので、まあ、あの、1ヶ月間、まあ、約1ヶ月間でですね、その前に、えー、その間に、えー、いくつかスポンサードを、えー、募集、えー、応募してくださっている方がちらほらいますので、えー、その方たちも、えー、スポンサードの、まあ、この、 ご挨拶させていただきながら、しげぞうさんのお話もしていこうと思います。ありがとうございます、しげぞうさん。はい、えー、早速ね、えー、お便りの方から読んでいこうと思います。大川くん、アンディさん、マッツン、ヨネズさん、 日本一周動画、北海道バージョン、先ほど見て、うわーすごいわー感動しましたよ思い入れがたっぷり詰まってる、三人の思いがしっかり私の心に感動む、ビームで届きましたよみんな体力勝負だと思うけど、野菜不足にならないように栄養バランス取りながら頑張ってくださいね。大川くんのトーク、ほんまに毎回おもろいわ。面白いわ。大川の部屋始まってからずっと見てますけど、格言シリーズ、また日本一周もらったらやってほしいな。で、質問なんだっけ忘れちゃったわ。わら。<笑>はい。 <笑>あのー、今回のテーマはもう関西めちゃくちゃ好きだなっていうあのーまあ、テーマにてねお話しさせていただくんですけれども僕ねこの文章を見た時にあれ俺なんかこの人知ってるなと思ったら最後のあのー、お名前のところにあのー、もうささがっつり今回サロンメンバーで一緒に、まあ、撮影したナオンさん で名前、まあ、言っても大丈夫かな ?YouTube でも話してるし。えー、このマ学ム村のナオンさん、ナオン姉さんがですね、もう本当にめちゃくちゃ面白い方ですし、まあこれどういった、まあ、 なんてだろう、う関西がいいなっていうふうに思ったかというと、まあ、これね、ちょっとあの、先に皆さんにお伝えしておきたいのが、まあ、関西だけいいんじゃなくて、僕ね、日本一周で北海道から東北、あと中部、えー、関西みたいな形で、トランスタロンメンバーとミートアップをして、本当にその人たちとフェイストゥーフェイスで話してるんですけれども、あの、総じて、もうみんな、めちゃくちゃいい人だし、あの、めちゃくちゃ好きだなと思ったんですね。 これはもう紛れもない事実で、えー、本当にその北海道、東北、中部、今のところすべて、あのー、めちゃくちゃ日本一周のリフレッシュになってるというか、本当にトランスのメンバーがいい人だからこそ、えー、こういった、なんて言うんだろうな、あのー、リフレッシュができてるのかなっていうふうに思うので、えー、今一度皆さん本当に、本当にありがとうございます。で、関西が好きだなと思ったのは、えー、なんて言うんだろうな、 あの、いろんな要素があるんですね。もうトランスサロンには記事でかね、以前書かせていただいたんですけれども、なんだろうなまあ、あれですね。僕も、そんななんか、多くの人たちに好かれるとか、あの、好かれたいとかね。あとは、 そう、人当たりがいいってわけじゃないんですよ、別に。あの、自分の生き方をしているので、えー、自分の主張がしっかりあって、で、友達とかもしっかり選ぶし、えー、そういった、まあ、大川祐介と、えー、関西のミートアップで会った人たちは、なんかすごいなんかフィーリングが合うっていう。フィーリングが合うのかなえー、そういう人たちがめちゃくちゃ多くて、これ面白いなと思ったんですけど、うんまあ、理由はね、ちょっと<笑>、ご想像にお任せしたいんですけれども、まあ、すごく、なんて言うんだろう。 あのー、楽しかったです。あの関西ミートアップね。で、そうだな、あのー、まずは関西ミートアップをして、まあ、ガメツイっていうのかなこれガメツイって言うんですよって言ってきた人たちがいてね。あのー、ウイスキー一本飲ませてきたやつがいたりとか、奴って言ったらあれですけれども、あとはなんか僕の名前絶対覚えてくださいみたいな。 人で何回 も, もう一番最初にもちょっとあのアメリカでまたご飯行きましょうとかあと真ん中ぐらいにもちょっと大川さんちょっとあの本当に大川さん超えますからみたいなあと春樹んとケイアみたいなカップルチャンネルもやるから彼女作りますからみたいな感じであそうかみたいなで最後にもちょっと僕の名前覚えてくださいみたいな<笑>めちゃくちゃがめついようなまあそういうなんか 人間らしさというか、なんかすごい大切にしなきゃいけないなっていうのを、関西のそのトランスタロンミートアップで学ばせていただいたんで、あの本当にありがとうございます。ね、本当に楽しかったな、マジで。まあ、それでね、えー、っと、今回のその関西のミートアップ、すいませんね、ちょっと風がちょっと強いからボワーってなってるかもしれないんですけれども、えー、この関西ミートアップを、なんて言うんだろうな、終えて、えー、そこから僕たちはマダバンブラ っていう、えー、これ面白いんですよ。マナマブラのナオンさんっていう方は、 僕の YouTube のチュートリアルとか、シネマティックとかを見て、えー、僕を知ったんじゃなくて、このユースケオカワの部屋、ポッドキャストで、格言をたまたま見て、あ、この人面白いわー、つって、サロンに入ってくれたっていう、めちゃくちゃなんか、あの、入り口が面白い方で、で、自己紹介の時からすごく気になってたんですね。マラマ村っていう、あのー、まあ、カフェかな、を運営してまして、コロナの影響で、やっぱ営業停止してしまってると。で、本当に素敵な場所、ああいうなんか、縄文時代を感じさせるよう うなまあ後日ね僕の YouTube で Vlog 出させていただくんですけれどもあの縄文時代を感じさせるようなあの屋根のあの感じはもう日本にないらしいですあの高さのなんか作っちゃいけないらしくてまあそれはちょっと事実かどうかわからないですけど、えー、本当にえ素敵な あれでしたね。あのー、環境でした。動画でがっつり撮らせていただいたので、えー、よろしくお願いいたします。で、そこで、まあ、遊びに行かせていただいて、ベロンベロンに酔っ払った状態で、まあ、アンディさんはね、あの、酒飲んでないので運転してもらって、ベロンベロンに僕とマッツンを酔っ払った状態で、えー、マナマ村のナオさんのところにお世話になると。で、夜な夜な、夜 な, 夜なではないか、えー、ご飯作っていただいて、もう、それがもう、体に染みて、爆睡して、 朝起きて、またご飯作っていただいて。で、あの、クレイちゃんっていう、その、なんてマダマ村で働いてた女性が、まあ着物をね、えー、着てくださったので、そのマダマ村の雰囲気とその着物をね、バッチリ撮影させていただいたので、動、え、画、ー、楽しみにしていただけたらというふうに思っております。で、このマダマ村ナオンさんとかも、なんて言うんだろうな、別に僕もね、 あ、これ、コミュ力ないって言ったら、もう全否定みんなにされるんですけど、正直僕はコミュニケーション、コミュ力ないっていうんじゃなくて、えー、コミュニケーションしたくないんですよ、基本的にね。なんかその、あの、面倒くさいことの方が多いというか、あんまりそういうコミュニケーションとって気持ちいいと思えるような人じゃなくてですね。だから、あんまり自分ではコミュニケーション、 能力ないなって思っているんですけれども、えー、そんなことを感じさせないぐらい、あのー、気策に話してくださり、気を使わないでいさせてくれる人たちって、なんかそんないないのかなと思って、それが、なんか今回関西であった人たちなのかなっていうふうに思いました。あのー、そうですね、これを関西の 人たちだけフォーカスさせて話してるんですけれども、まあ、最初にお伝えした通り、えー、もう本当に、に、日本一周でミートアップであった人たち、全員もう素敵な人で大好きな人たちばかりだったってことは、えー、しっかりとお伝えさせていたえー、ください。で、フィーリングが合う人が関西すごくいたなっていう、なんか、まあ、面白い人たちいたなって感じですね。で、まあ、あのー、 あの、トランスサロンでもね、お伝えしてるんですけれども、あの、皆さん、直接会って、まあ、トランスサロン本当に頼みますよとか、みんなで作っていこう、物語を作ろうよみたいな会話をしてるんですけれども、今回の日本一周ですごくなんかポジティブだなっていう風に感じるのが、直接そういったサロンメンバーにお会いして、かつやっぱりリアルイベントに参加してくれるようなアクティブな人たちじゃないですか。そういう人たちとなんかその土台というか、 思思いいを直接共有すするるることとににによよっっっててて、えー、一緒に作ってくれうう気持ちになると思うんですよねそういったなんか環境が今日本一周しながら積み重なっているなっていうふうに感じていてあのー、なのでね僕が伝えたいのは今回その北海道今のところね北海道東北中部関西と、えー、お会いしているサロンメンバーさんあのー、ぜひあの何、ー、て言うんだろうな動画好きが、まあ、濃くつながれて えー、本質的なつながりと呼ばれる環境になるように、あの、ぜひお力を貸してください。あのー、まあ、撮影会とかね、えー、LINE グループとか作ってコミュニケーションを取ってるのは知ってるんですけれども、まあ、本当に引き続きその活動を進めていただいて、えー、たまにね、僕とか、マッツンとか、アンディさんを呼んでいただいて、あのー、イベントに参加できるようにしたいと思いますので。 えー、よろしくお願いいたします。ひとまず、あのー、トランスサロン、本当にみんな大好きです。ありがとうございます。で、そうですね。まあ、今こんな感じでポッドキャストを言うと思うんですけれども、現在ね、このトランスサロンでは、あの、初月無料期間やっていまして、まあ、8月に入会して、もしなんか合わないなと思ったらすぐやめることができるんですね。なので、まあ、一度、あの、Facebook で僕毎日数千字記事書いてて、それを読むだけでも、まあ、毎日50円ぐらいかな。50円か。いや、30円ぐらいか。33円か。 はい。ぐらいの、えー、価値はあると思いますので、えー、ぜひ参加していただけたらというふうに思っております。えー、今日もね、最後まで聴いていただきありがとうございました。それでは皆さん、また明日